昨日の動画では、跳ね上げ式 VS 床下格納式ということでご紹介したんですが、今日はこちらの床下格納式の現状についてご紹介しようと思います。私の車、オーナーカーなんで、実際の使われ方がどうなっているのかというのがよくわかると思うので、見ていただければと思います。でこのように後ろ 今、物いっぱい乗せてるんですけれど、まあ、こういった車って、しっかりと物が乗せられる、物が積めるっていうメリットもある中で、かつ、まあ、住んでるところにもよると思うんですけれど、物を乗せておきたいっていう需要もあると思うんです。で、私もこうやって工具箱を乗せたりとか、まあ、必要なもの、外で使うものというのをこうやって乗せてるんですけれど、こうなっちゃったときに、例えば、シートを格納したいと。 言った場合、いちいちこれをどけないといけないというデメリットがあるという話を昨日の動画でもしました。それが今こういう状況です。で、この状態から今度、今、シートを格納しようということで、より一層大きなものを載せるという想定で、まずお見せしようと思います。どどのぐらいい手間がかかるかるととううことです、はい、で今ちょうど物を 下下に下ろしました、まあこういう手間がまずかかるということとあともう一つはこの座席にもものが残っている場合座席のものも下ろさないといけませんまあもしくは車内の中に。 ここまでやって初めてこのシートが格のできるようになるというこ、まあ、とです。こういう感じになります。で今ちょっと気づいたんですけどこのように新型ステップワゴンの車内の比較、新旧比較でっていう動画の中でここの位置が。 まあ、上がってるっていうお話をしました。2センチぐらいだったかなと思うんですけど、で、旧型の場合ですと、この、この仕切りよりも、このシートの方が高くなってます。で、新型は、これと、この仕切り板がだいたい同じぐらいのところにあってフラットになってるので、これ自体が高くなってる。シート自体の厚みも2センチぐらい増えてるというお話のようなんですが、実際には、この仕切り板自体が少し高くなってフラットになってるんではないかなというふうに、 考えられます。ちょっとそこ気になったところなのでご紹介したんですが、まあ、すいません。非常に汚なくて申し訳ないんですけど、まあ、子供と一緒に使っている車なのでご了承いただければと思うんですが、物を乗せるためにはここまでやらないといけない。でさらにまた物をよっこらせって乗せないといけないというのがあります。で、今度、実際物を乗せてみます。 まあ床下に格納して、まあ物をこうやって乗せますと。まあ言った状態。まあこういった状態になるわけです。格納している状態ですと。で、シートを下ろす、シートをまた戻そうと思うと、戻そうと思って、こういったツールボックスを前に持ってきたとしても、シートのここ下の シートの下のここのところ、引っ掛けるところがあるんですが、結局、ここに物が乗っかっている状態ですと、いくらシートを中に持っていったとしても、このシート自体を今度、格納から開くとまあいうことができないとまあいうことがありますので、実質このぐらいのツールボックスぐらいのものを 乗せようと言った場合においても、一度荷物を下ろさないといけないという手間が開くときでもあるということになりますので、いずれにしても床下格納のデメリットというのは、こういった荷物を積んでいる状況になってくると、一度 シートを出しそうが、シートをしまおうが、一度荷物を出さないといけないというディメリットというのがあると、まあ、いうことになります。で、新型ステップワゴンも、この旧型ステップワゴンも床下格納で同じなんですけれど、もともとこの床下格納のメリットというのはどういったところにあるのかというと、 ワクワクゲートがもともとこの旧型についていたからメリットがあるということになりますそこをねお見せしていこうと思うわけですで一度このゲートを閉めますでこの状態 で, でこの状態でワクワクゲート開けますでワクワクゲートのメリットというのは僕も非常にこの車の中で一番好きな装備になるんですけど こういった感じで、限られたスペースの中で、物の出し入れ。見ていただくとわかるんですけど、こういった狭いスペースの中で、物が出し入れできるのとか、あとは、私みたいな人間であっても、こういうように入り込むことができる。車内に入ったりすることもできるわけです。 そういったメリットということで、この床下格納式というのが非常に生きてくる。要するに、このワクワクゲートの機能と、この床下格納という機能が連携しているからこそ、この使い方というものが、この旧型のステップワゴンで実現されていて、素晴らしい機能であるというふうに 私は思うということです。だからこの生かした角度というものが非常に生きているということになります。要するに、ここのステップの部分。ノアボクシーはここは荷室、下は荷物が入るところになっているんですけれども、板がプラスチックでペラペラです。なので、例えば私がここにステップに足を踏み入れて乗った場合、 おそらく、板が潰れます。ですけど、ステップアーゴンの場合ですと、床下格納の場合ですと、ここはシートなので、私が乗ったぐらいでは、シート自体が割れて潰れるということがないということなんです。ワクワクゲートの場合ですと、こっから乗り降りするってことが常時出てくるということなので、ここの部分って、それなりに強固に作る必要っていうのがあるということなんです。 そうなったときに、じゃあどういうふうな形で作ったらいいのかっていうことで考えると、この床下格納というものが非常に生きると、まあいうことになるわけです。で、これを格納することによって、ここが踏み台になって、なおかつ割れない。ここの板というのを、板を設けるよりもむしろこのシートを設けることによって、ここのステップの部分が強度が保てて、乗り降りというものが 普通にできるようになる。特にこの辺のステップのところの破損とかそういったものを気にしなくても気軽に乗り降りができる。っていうことなので、このワクワクゲートとこの床下格納というものが同時についていることによって、この床下格納というものが生きているということで、で今回のステップアゴに関してはこのワクワクゲートがないわけです。ないので、結局、ここの床下格納の このステップの強度というものが特に問われなくなってきちゃってるっていうことがあるっていうのがあります。こっから乗り降りができるんであれば、この床下格納のメリットというのはあるんだけども、こっから乗り降りができない。もうハッチ自体をいちいち開けないと乗り降りができなくなってしまうと、この床下格納のメリットというものが半減してしまうということになります。まあそこをお見せするんですが、もう一度開けてみたいと思います。 で、この当時のステップアゴンに関しては、もちろん、電動のリアハッチ、開閉式にはなってないですし、ノアボクシーみたいに途中で止めることもできないんです。なんで、全部開けなきゃいけない。ってことです。で、新型の場合は、電動格納の場合でしたら、途中でもちろん止めることができるんで、まあ、この状態で止めれば、もちろん、ワクワクゲートも同じような感じで、 乗り寄りっていうのはできるかもしれないんですけれども、でもワクワクゲートは高さがありますんで、この、高さがあるんですよ。だから、私が乗っても、175センチの私が乗っても普通に乗れるんだけども、このぐらいの半開きの状態で乗ろうと思ったら、このもしか乗れないと。 ほぼ子供が乗ることが多いと思うんですけれど、そうなった場合って特にここのステップの部分というのは、特に強度というものはそんなに要する必要もないと、まあいうこともあったりするわけなんで、まあ私個人的な意見としては、この床下角納というのは、このワクワク、ワクワクゲートがあるからこそ成り立っているものだと、いうふうに、まあ今回思ったわけです。はい。で、もう一度ここの荷物を下ろして、 このシートが使えるようにしたいと思います。ちなみにワークワクゲートを使う想定でのレイアウトでお見せしていきたいと思います。ワークワクゲートを使う場合ですと、こちらのシートは使う必要がないとこう、まあ、いうことがあるので、こちらのシートだけを実質使うということで、まあ、こちらに載せてます。 そうすると、まあ、こうなるということで、まあ、5人乗れるようになるということなんですけど、まあ、こ, れはこれは新型のステップアゴンでももちろんできるんですけども、まあ、目的があって、後ろからも乗り降りを確保すると、まあ、いうことで私の、私の車の場合ですと、ここにセンターコンソール、娘が2人いるんで、このセンターコンソール。 ウォークスルーよりもセンターコンソールがある方が利便性としては高いんで、ウォークスルーを潰してセンターコンソールにしてるんですけれども、じゃあ後ろ乗り降りするの困るよねっていうのはあるわけなんですが、そういった場合にワクワクゲートが生きてくるということです。もう一度ハッチを閉めてみます。で、ここからワクワクゲートを開けますと、このように、若干荷物ありますけど、 こ, こに荷物入れられらるわけです、すで、このように乗れる。ああいうメリットがある。でこういう風に乗ろうと思ったら、もうハッチ半開きだと頭が当たっちゃうし不可能なわけです。ですけど、このワクワクゲートがあるおかげで、この半分だけシートを格納して、残り6対4なので、 4分割分に関してはシートを残すっていうことが生きてくるということで床下格納というものが非常に生きてくるということです床下格納が生きるというのはここの部分のステップを跳ね上げよりも強固にすることができるとまあいうことになります跳ね上げに関してはここは樹脂の板になってますんでもう人間が乗り降りなんかしてたら割れます正直なんで こういったワクワクゲートというレイアウトを取るのであれば床下格納がベストだっていうのがこの当時のホンダの考え方だったんですけれども何回も避難の言及のように聞こえるかもしれなくて申し訳ないんですけれども今回の RP6 とか8のステップワゴンに関してはフルマイナーチェンジと私は言ってます要するにこのハッチが使えなくなっちゃっただけども 床下格納が残っちゃってるっていうことです。本来だったら、ハッチだけの格納なのであれば、床下格納なんかよりも、むしろ跳ね上げの方がいいということです。そういった意味もあって、私はノアボクシーの床下格納と跳ね上げとの比較の中で、跳ね上げがいいということを言ってるんですけれども、この、ワクワクゲートがあることによって、この床下格納が生きていたと。 ということになるので、今回の新型ステップアゴンに関しては、床下格納というものがあまり生きるものではなくて、跳ね上げ式の方がこういった箱型の車なのであれば、跳ね上げ式の方がいいのではないかということで、まあ、お話をさせていただきました。まあ要するに、この話の背景の中には、なぜこの ワクワクゲートという素晴らしい、ホンダらしい素晴らしい機能というものをなくしたのかっていうことを、まあ私自身すごく残念に思っていて、で今回のステップアゴンに関しては、まあ正直私の思い込みかもしれませんけれども、ただ単に見た目のモデルチェンジと、まあいうことで、でもホンダは新しい車に生まれ変わったと言っているところが、今一つね、納得のいかない開発費を削って、 後方に金をかけているという戦略が丸見えの状態になっているというのが非常に腹立たしく感じたので、まあ、今回これだけやかましく言っていると、まあ、いうこともありますので、床下格納についての、まあ、ディメリット。で、本来の床下格納の素晴らしさと、ま、いうことで、ワクワクゲートについてのお話ということでさせていただきました。当チャンネルでは、